めちゃくちゃ舌腹に効いたはい。皆さんこんにちは。タートルです。シャバを使う腹筋ってめちゃくちゃたくさんあるんですけども、その中でも特におすすめでベスト3に入るクランチツイストを紹介していきます。今回のメニューは腹直筋、内腹筋内、腹斜筋外、腹斜筋、腹横筋全部使うことができます。ですので。 腹部を細くしたい人、姿勢を正しくしたい人、食後に出やすいお腹を引っ込めた状態を保つことができるおすすめなメニューになってます。たったの5回です。5回。絶対できるでしょ、5回なら。レベルに応じて3種目紹介していきます。先に1つポイントを紹介しておきますと、腹筋中は できるだけ息を長く吐いてくださいその方がお腹を引っ込める腹横筋を使うことができますもう一つ動きはゆっくり動いてください早く動くと雑になったりお腹に効かせるはずがただウエストをひねるだけになったりすごいもったいなくなってしまうんでこの二つは注意して行ってくださいスマホ持ったままできますんで今日も一歩前進しましょう腹筋のメニューで足を浮かして手をちょんちょん やるメニューはありますよねこれやってる人の多くが早い体を起こしすぎて腹筋に効いてない足が曲がったままなので負荷が軽い立ってウエストひねってるだけみたいな感じになってもったいないんですそこで今回は5往復それだけでとにかく腹筋全部に効かしていきます寝っ転がってスマホ持ちましょう初級編は足を少し浮かして体はあんまり起こさなくていいです肩だけ浮いてればいいです この状態でスマホ持ってゆっくり真横を向きます反対も一緒スマホ見ながらゆっくり体をひねっていきましょうこれを5往復できるだけ一気は横で吐き終えたら正面で吸いますまた横向いて吐き終えたら正面向きますこれを5往復ですペースを合わせてやってください それでは行きます。スタート。一。ひっ肩を横向きます。二。できれば肩を下つかないように。 はいラスト OK、です今のが初級編中級編はもう少し体を起こして足を少し伸ばし気味 体をひねるときに足をちょっと横にずらしますここからちょっと足を横にずらして手を少し遠くに持っていきましょうこういうイメージですあすでにお腹に効いている頑張って中級編行きましょう5回です頑張りましょう行きますスタート手を少し遠く 1!2!3! ラストっあいてててててラスト上級編状態は一緒足がさっきはちょっと横にずらしたと思うんですけどクロスします 右にひねるときに右足を遠くに持っていく左にひねるときに左足を遠くに持っていくとにかく胴体部分をねじりますラストいきましょうよしいきますスタートスマホはできるだけ遠く Chiffre la stoppe. うわー痛っ痛っ痛っ痛っお疲れ様でしたたったの5回といえどめちゃくちゃ効きましたよねやってみたよって方レベルを教えてくださいそしてやってみた感想も教えてくださいグッドボタンもお忘れなく今回もご視聴ありがとうございました